行きたいと思います、はい。じゃあ行くよ。祭りだー。まっしょう。はい、お願いします。改めまして MC よろしくお願いします。はい、ではまずはじめにいたこよさこえ連の皆さんよろしくお願いいたします。えー、皆さん、皆さんこんにちは。 えー、私たちは地元板子市を中心に、えー、鹿島、上下、市場店はこちらっ、えーとはい、活動しております、ねえー、メンバーは見ての通り、えー、見ての通りです多分、えー、一番よさこいの今回出られるチームさんの中で一番、えーえー、といいところですはい、えー、私たちのモッドは、えー、健康 で元気に、えー、というのを、えー、目的に活動しております。普段まあ膝の痛み腰の痛みと戦いながら、えー、好きな言葉は、えー、食べ放題飲み放題嫌いな言葉は、えー、お薬を増やしましょうということと<笑>戦いながら日々頑張っております。えー、今日はえっ、ー、と前回あ去年も参加させていただいて今回2回目なんですが、えー、皆さんにお会いできたことをとても嬉しく感じております。えっ、ー、と。 今日は5月5日、は月令和5年5月5日555ということで全身あるのみなんですがチームはバーバーバーで、バババーーーが555で踊りますのでよろしくお願いします、えー、では踊り子観客の皆さんにレイ、えー、それでは1曲目「宮坂秋田」という曲になります踊り子を構え Oh!、Ah.